はい本日2回目の演舞となります2回目も夢花火を演舞させていただきます精一杯演舞いたしますのでご声援のほどよろしくお願いいたしますおどり子お気をつけ<笑>会場の皆様に礼よろしくお願いします<笑>演舞夢花火 はい、ありがとうございました。